先週末、ベトナムに行ってきましたかはい、ベトナム友達が病院に入院してですね。バイク乗っていて倒れたそうです。